まのの一日目ラ全力で歩きでおる準備はいいかりーは MC をお送りいたし手に心よろしくお願いします。 何回国際式を踊れるのだろうかあと何回このメンバーで踊れるのだろうか今宵もこの一周を全力で彩る「法要で2021」国際式さあ頑 l e t s m g t a go, b o u t o t I'm t o n go, 長すぎる夢中になるわ。一瞬だからそんな日々になるように。<音声>